次に竹下参考人にお願いいたしますこの証言の機会いただきましてありがとうございます日本盲人会連合の竹下と言いますよろしくお願いいたします私は十四歳で失明をしてその後 日本で初めて司法試験の展示受験を認めていただいたおかげで、現在、弁護士という仕事をにつけている人間であります。そういう意味では、展示、あるいは音声薬というものが、視覚障害者の生きる上で、あるいは職業選択の上で極めて重要であるということを実感している当事者であります。今日は、マラキシ条約の批准と、 それに伴う国内法の整備としての著作権法の改正を準備いただいたことに、えー、心からお礼申し上げます。えー、ここでは、えー、その関係で、えー、著作権法三十七条三項の改正が審議されていることを心から歓迎申し上げます。ご存知のとおり、視覚障害者の場合には、情報を得るためには、展示化、音声化、そして弱視の方は拡大文字、 この三つの方法が情報を得るための手段であります。日本においては、展示にせよ、録音にせよ、そして拡大文字の作成にせよ、すべてはボランティアの方々によって、その支援が行われております。その活動を支えているのが三十七条三項ということになるわけであります。今回のマラケシ条約の批准に伴って、その受益者の範囲が 視覚障害者だけでなく、手が動かないためにページがめくれない、本が持てない、寝たきりの人たち、あるいは発達障害の人たちのように、出版物そのもののままでは内容を自分のものにできない人たちのために書き直しをする問題、そうした受益者の範囲を広げていただいたことは、非常にありがたいと思っております。ただ、今回の37条3項の改正によって、 そうした受益者の範囲が、出版物をそのままでは自分では利用できない人たちのすべてに行き渡るのかどうか、ここは若干懸念しているところであります。もう一つは、冒頭に申し上げたように、日本では展示家も翻訳家も拡大文字もボランティアの手によって担われているわけでありますが、そうしたボランティアの活動が、 今回三十七条三項によってどこまで自由に活動できるかということが問題になるわけでございます。すなわち、これまでは文化庁の長官の認可を受けた団体、あるいは展示図書館といった政令で定められた団体、そういうところが音声役をすることは、検事制限として許されてきたわけでありますが、そのボランティア団体の人たちというのは、 展示図書館をはるかに超える社会資源として支援をする人たちがおられて、その人たちの活動のおかげで我々は読書ができているわけです。そうしたボランティアの人たちの活動がどこまで自由にできるようになるか、このことが今回の三十七条三項改正と政令の制定によって、大きく広がることを期待しているわけでありますが、この制限がどういった形でまた残るかが懸念しているところであります。最後に 37条3項の改正だけでは、えー、情報障害を持っている私たちの仲間がすべて救済されることにはならないということに、えー、目を向けていただきたいと思っております。例えば、この間の文科省の努力や、えー、議員の先生方のご理解で、教科書につきましては、検定教科書につきましては、出版社が、えー、発行した、発行元がですね、えー、電子データを 提供することが義務付けられました。そのおかげで、検定教科書は展示化するときも、拡大文字を作るときも非常にスムーズにできるようになりました。しかし、問題集であるとか、副読本であるとか、参考書であるとか、そうしたものについては、いまだ出版元からデータが提供されないために、教育の場面においても十分な援助が受けられない現実があります。すなわち、今時は 出版はほぼ、どの分野においてもというか、出版社においても、電子データをお持ちなわけでありますが、その電子データを十分に、あるいは自由に利用できるという環境がないことであります。もちろん著作権の問題があるわけでありますから、その利用には十分なルールが必要であることは承知しております。問題は、そういう出版社が展示化するときや、 音声化するとき拡大文字化するときに、えー、そうした、えー、道筋を作っていただけるかどうか、すなわち電子データ、とりわけテキストデータをですね、えー、で自動転訳にかければ、私ーここで今呼んでいる展示になるわけです。それから、えー、テキストデータをスクリーンリーダーというソフトにかけると、全部音声で読み上げてくれるわけです。それから拡大文字に関しましても、電子データだと18倍体であろうが22、 あ18ポイントであろうが、22ポイントであろうが、その障害者に合わせたポイントに自由に変換できるわけです。うん、そうしたものが、えー、十分に、えー、制度的に保障されるようになることこそが、えー、出版された図書の、えー、多くが、私たちの障害者を障害を持った仲間の読書へのアクセスになることをご理解いただきたいと思っております。そして国会図図図書書書館館館公共 それらのすべての社会資源がお持ちの電子データをインターネットでつないでいただいて、ユーザーである障害者がそういうものをデータを利用できる環境を作っていただく、ここまで発展させていただくことが、今回、マラケシ条約が求めているものに近づくことをぜひご理解いただき、私からの訴えに変えさせていただきますどううもありがとうございます。